さあということでどうも皆さんこんにちこたつですということで今回はまたネバティさんがホラーマップを出したということでね今からやっていきたいと思います今回やっていくのがえーっとちょっとなんかこれ文字化けしてるけど見えない徘徊徘徊者ということでね徘徊者なんですよそう徘徊者ってことはてか見えないってことはさもう余裕ってことだよねうんそうそういうことだから やっぱね、見えなかったらねうわ大丈夫音聞こえないんですけどあめっちゃ小さくなってた音キモこいつ何こいつゲームプレイ。これネバティさんだかわいいおうさあさあさあさあまあまあ余裕なんですよ見えなかったらこれですかね閉まりますよこれ絶対閉まるはいこんにちはさあということでこの人めちゃくちゃ遅いのでね読むのが読むのが遅いので僕が今から読みたいと思います あるペンダントを持ち帰ってからこの家で不思議な現象が起こるようになりそのペンダントを捨てようとしたが見つからないもうこの家にはいたくない気味が悪いから見つけてください意味がわかんないですね本当にということでどうぞははは何言ってんだえペンダントを探せってことでしょえ結構広いお家鍵を見つけてすべての部屋を開けてください えーマジで言ってる暗くねわぁあるけどさ光はリビングルームだってえそんなこと言われたってさ困るよあるわほらインタラクトリビングの部屋だってえー、リビングどこだっけリビングはどこですかここですねこんにちはあリビングだかちょっと待ってめっちゃさあの暗すぎない俺見えないんだけどあーめちゃくちゃ鍵あるよ部屋1だって部屋1ってさっき うわねえ、やばいやばいやばいやばいえちょっと待って待って待って本当に怖いよマジで怖いんだけど、ちょっと待って待って待ってええなにこんな怖いことあんのマジかちょっと待ってえ、なんかひ、ごめんなんか、なんで俺一人でやったんだえ、マジでやばいんだけど、これ本当にやばいネバティさんそんな、ここだよね。うわあうるさいもうやばいやばいやばいやばいって、わかんなくなった。インタラクト。 トイレ1だって。めっちゃ歩かせるじゃん、俺に。ああ、うるさ !How are you?Hi-Fi.Hi-Fi. ああ、えあーびっくりしたなんだあ、もう、あれか、もう、こういう、あれか、そういう感じね。わかった。わかったけどさ。わかったけどさ。わかったけどさ。うぅ。 あマジか。マジか。部屋に。部屋にだって部屋に。部屋に。ああ、徘徊ですね。こういうことです。こういうことなんです。徘徊してます。そういうことなんです。これです、これです。これです、これです。ですですああ、モニターが2個ある。俺の部屋みたいに。なら、見て、これ俺のなんかディスクみたいになってんだけど。なんて書いてあった今。ここうわあ、もうなんかよくねえだな、じゃあ、本当に。 ほら待って鍵取れなくなった部屋さんだって。部屋さん、これ部屋さん、うう部屋さん？うあ、と取れた？バスルームなんて俺見てませんよ。バスルームあーいますね。めっちゃ目の前バスルームです。バスルームです。バスルームです。バスルームです。これなんですか？トイレに1回トイレにトイレにトイレにってないよね。トイレにっ て, んってどんだけ？トイレあんねん。1階の部屋に1階の部屋にトイレ。があり ハワイはいいってトイレ2ラあったあったあったあったあった。えー、部屋4、部屋4、部屋4、部屋4、部屋4、部屋4、部屋4、部屋4。おなになになに急に隠された数字を見つけて倉庫を開けてください。家具の裏側やゴミの中、ゴミ箱の中をよく見てください。そういう感じですかで、色がある。はいはいはいはいはい。なんか色でそれなんだね。オッケーわかった。わかったけどさ、そういうなんか早替のさ、 なんだよこの石鹸とかちっさこの竹全然わからんもんどこあっあっあっあるあるあるちょっと待ってこういうのあれちょっとあれしようちょっとあのちゃんとかこうこういうの赤四4ですねあびっくりしたーなんでだなんでだ本当にマジでもう もう<笑>うわああああああああああああああああああ、まいいううああああああああああああまああああああああああああうあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 一回休憩するわ。一回休憩するわ。一回休憩します。OK、休憩した。OK、休憩した。なんでないんですかこんなにも。なんでないんだえ、マジこのさ、角角角角だとさ、気をつけた方がいい、マジみんな。めっちゃさ、さっき。あー、これ懐かしいのこれ。え、むずくないそんなに俺をここで遊ばせるちょっと待って、マジわかんないんですけど。え、これ全部カットでしょ、俺。これ全部カットするよ、これ絶対。わ、h how are you?Hi, fine. アイファイ。ああーびっくりしたなんだなんだ一回ちょっと4やるか。1、2、3、4。これ4にしとこう。もういいわ。最悪だマジで本当に意味悪。本当に良くない。何あれ電話貼り付いてますよ。もう意味わかんないわ。なんで俺こんなことしてんだ今。ないないない。あ、うんなんかありそうだった。おおあったあったあったあったあった緑 0! 緑 0! これ緑なんかこれ黄色かわかんねえ。黄色かもしれない。黄色、オア、緑。ああ、びっくりした びっくりしたー、ほんとに。やめてよー。ああ、います、います、います。います、います、います。あいます、います。あっぷね、まじ本当に怖いい、いい、OK, o オッ ケ, ーオッ ケ, ーオッケー How are you? I'm fine, I'm fine. I'm fine しか知らんもん、俺。I'm fine しか知らない。マジ怖い、マジ怖い、マジこれほんとにマジかこれどうしよう、こんなさ、トイレに座ってたら、マジ、ほんとぶん殴るわ、そういう時絶対ぶん殴ってあるからな。お前、マジそこ出てきたら。いるわ、ハワイ a ハワイ o いる、今。 かわいいうまい。すごくね、なんかさ、もうすぐ、あった待って !2! 緑2だ緑2。だからこれみ、黄色だ、これ。消えたこれ何これ。なんで足ったんだこれ。え、前にいるとかないよね。待って<音声>。ここにいる場合じゃないんだって。こう、だってもうここの一歩は踏み出してません。もう真ん前にいません、ここに。こんにちはって言ってるって絶対もう今。<笑>なんでこの人消えてくんないんだかなりしつこいな。 まうわーびっくりしたおきたきたきたこれ黄色が黄色がゼロでいいんだよねゼロでえー、緑が2だねで箱の鍵を入手したあこれかこれどの鍵あこれですかこの鍵は利用できないはそういう感じねえ箱を探しに行くだーびっくりした旅に出るということですねそのことは 危なっ。危なっつ隊長だ。めっちゃ歩くの早くなってますよ、あの、あの人。テンポいいわ、かなり。テンポいい足跡になってる。この箱ですかこれは箱ですかあ呪いのペンダントを入手した。いらんもん、のなんか呪いのペンダントか。出てこうぜ。あ出れますじゃあね、バイバイありがとううわあうるさーびっくりした、最後に、もう。ありがとうのあがないもん、ありがとうが。 ありがとうございます。最後までプレイをありがとうございます。あ、じゃあありがとうございます。もういつも、本当にいつもお世話になってます、ね。ネバティさんありがとうございます。さあ、ということでね、皆さんどうでしたでしょうかこのホラーゲームはですねえ、かなりの難易度です。本当に。これはね、あの、怖いと思った人はやんない方がいい。絶対に。あの、どういうね、やった方がいい。<笑>マジ怖い。なんかね、新体験。追いかける感じのね、見えない感じの足跡は見えるけどさ、 こうさ、追ってくる感じじゃないのよ足足跡ってかさすげえんだすげえからさみんなやったほうがいいみんなやりましょうじゃあまた次の動画で会いましょうバイバイめっちゃうるさいやん今日今日めっちゃうるさ<音声>